阿蘇医医療センンタターーり番外編医学生インタビュー実習として阿蘇医療センターを訪れた医学生のインタビューをお届けします。あの自分が阿蘇の出身ということで今回その地元の阿蘇の病院ってどんな感じなだろうと思ってちょっと行って実習させてもらったんですけどあの、まあ、3週間実習させてもらって。 大学だとなかなかやっぱりたくさん人がいてあの、まあ、実習する人もグループなので人がいてあんまりこう一人で何かをするっていうことはなかったんですけれどもこの病院で一人で例えば患者さんを診察させてもらったりだとかあの、まあ、主義とかもいろいろあったりしてなかなかあのできないような経験をさせてもらったことがすごい良かったなって思ってます。 まあ、やっぱり外来とかをよく見学させてもらってたんですけれどもあの患者さんがすごい自分にも話しかけてくれてでなんか会話もこう盛り上がって、まあ、もちろん診察も大事なんですけれどもなんかコミュニケーションがすごいいいなと思ってですね、まあ、患者さんだけでもなくて、まあ、医師の先生だったり看護師さんもすごいあのみんなコミュニケーションすごい取れてるなって思ったのが。 すごい印象に残りましたで前は阿蘇中央病院っていうところで正直あんまり中央病院も医療センターも行ったことがなかったので、まあ、どういうところかは聞いてみて初めて分かったんですけれどやっぱり新しいなっていうのがすごい印象に残って他の病院だとやっぱりどうしてもまあ年数経ってたりしてちょっとまあ見た目だったりが古い印象っていうのは受けるんですけどここはまあ設備も。 まあ、ちょっと言い方は正しいかわからないですけど、田舎に。田舎なのに、こうすごい。あの、まあ、せ、見た目もですけど、設備だ、医療機器だったりが。すごい整われてて、あの。そこがすごい、すごいなっていう印象を受けましたね。まあ、なかなかこういう田舎だと。あの。患者さんが倒れたって時に。 やれれるることが普通は限られてくるんですよね例えば、まあ、あの 心, 臓で心筋梗塞で倒れたりした人 に, にする治療もあのどうしてもあそだとできないのであの大きい病院市内の大きい病院にっていう形になるんですけどあのこの病院だとあの そ, のそういう心筋梗塞の人に対してもあの治療できる設備が整ってて。 まあ、一刻を争う事態なのですぐにここで治療できるっていうのはこの病院のすごいメリットかなっていうのは思いましたまあ病院はもちろんいいところだと思うんですけどそれ以上にあの阿蘇っていうところがやっぱり、まあ、観光客も多いんですけれどもそういう観光資源に恵まれている場所で、まあ、ご飯がおいしかったりだとかあの まあ、温泉もたくさんあるのでゆっくりしたい時にそういうところでこう疲れを取るだったりとかもできるから、えー、すごい来るのにおすすすすめかなとは思いますねねそうです、ね、気をつ自分が来た時がすごい寒い時であのまあ注意というか<笑>なかなか寒いのに慣れていない人が冬の朝に来ると<笑>ちょっと大変かなって思ったのでここはちょっと。 寒いのだけはちょっと覚悟しないといけないのかなって思いました。<笑>